Battle Bill. Battle Bill. 白本と青盆は、うん、えー、あはは、始まるで。レディースアンドジェントルメンメン。いよいよこのビーダ博物館がリニューアルオープンする日がやってまいりました。本日は多数のお客様に集まっていただき、私モミテボン心よりお礼申し上げます。それではまずはじめに新しい館長をご紹介いたしましょう。 でお迎えくださいグラッチーミスターいないからこんなところに登らないはパラシュートじゃないんさんにあいさつしていただきましょう うん、危ないから傘は振り回さないでねビー玉といいちいちうるさいわよ派手な登場しようって嫌みなやちゃ縄は体を表すって言うけどそのまんまね赤いから赤ボン黄色いから黄色ボンワイ、はあ、<笑>らも人のこと言えんな。 みなさまほんここにビーダ博物館が素晴らしい施設に生まれ変わりましたこれも私の莫大な財力の賜物でありましてこれすなわちうんぬんしかるにかんぬんと子供たちの笑顔が何いぬの高いと考えるくといたしましては、まあ、大変に喜ばしいこれでよし 青本はい。仕事の途中でどこへ行くグランパ今日は白ロボたちと約束したんです博物館に行かせてくださいまだそんなこといつダークビーダが襲ってくるかもしれないという時に博物館などととんでもない来るべき戦いに備え万全の準備を整えておかねばと何んどうまいんだろうほら青本ごめんなさいグランパ やれやれ仕方がない。仕事の続きはルイルイに。ルイルら、ルイルイ、えー、まったく真面目にやらんかも。おうん、<笑>できたドーナツ、わし一人で全部食べちゃうもんね。うん 待ち合わせの時間にだいぶ遅れちゃったです先に行っちゃったんですかね、シロボンはい、いらーくええしたよ博物館に行って、シロボンたちを探しましょうえアオボあ、シロボンいえごめんごめん、また僕たちも今来たところなんです本当、よかったそれじゃ、博物館にそごうぜ で、あるからにしてこのビーダ博物館は知性のシンボルとしての役割をうんぬんかんんとのはが果たしてくれるでしょうしかしなら私あの気持ちよく演説してるのに邪魔をする。しかし闇本さま客席を<笑>では皆様、さまこのビーダ博物館の素晴らしさをご自分の目でお確かめあれやれやれやっと終わったで。 白と青あンウフフフ。 イヤミボンかヒリュウどう思うおーお前もそう思うか確かににうな<笑>ティラノサウルスレックロンねこの星で一番大きくどう猛だった肉食ビーダロンよすごいよ昔はこんなビーダロンにいたんだなあれは惑星探査機です 車 や, 新車やカスわいやまあまあ君たちにはもっと楽のしいものを見せてあげるからそこから降りてきなさい。楽しいもの ようこそビーチャルプラネタリウムへお越しくださいました君たちは記念すべき特別招待客に選ばれたのです他のお客さんはいません私たちの貸し切りなのそうですそいつは豪勢なもんやなこれぞ我がビーダ博物館最大の目玉どこに出しても恥ずかしくないものでございます偏説はいいから早く始めてよ邪魔するな、そ<笑>うな、ん、の い, やいい子だからね席に注意してましょうねそれでは皆様めくるめく星たちの祭典を心ゆくまでお楽しみください無限に広がる大宇宙そこにはさまざまな星のドラマがあるあ大空に輝く数々の星座はロマンチックな物語を語りかけてくれます見て、だよ。あフェニックスんだ。 カニロンヘにヘっとくとうるせえこんなうるさいな星は東から上り大空を一周して西に沈みますヘヘ気持ちヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ 特別招待客とと。は、すなわち実験台のことビーチャルプラネタリウムには催眠装置が取り付けられているのそしてモニテボンビーダーエネルギー吸収率 90% えそれでは下手をすると死んでしまいますよ元気があり余ったガキどもだ呼オキオセティへいリビーダーエネルギー吸収率 90% バキュームスイッチオン<笑> 完了事件成功ですよよしよしこの調子で他の客かお金いっぱいぶんどりましょういや、待て待てこれからは50パーセントくらいにして生かさず殺さず何回でも取ってやればいいのです。まさにエネルギー源は無限だ。なるほどさすがはコソで卑怯なご主人様汚い手にかけてやったんかいめるな褒めるなこれはまだほんの序の口だ、ね。このパワーを使って ビーダシティの奴らを、と言わせてやる。その時こそ、我らの野望が叶えられる時なのですしかるにそれはとりも直さず、あうんぬんかんぼんとああ、楽しかった。久しぶりに興奮したです。でも、ちょっと疲れたです。私も、プられたリウムを出てからどうも体がだるいの。へえ…ルイルイも調子悪そうね。俺も、ビー玉を打ち過ぎた後みたい。 いきなになりさらすんじゃおには h い 島太郎はあ見て見て赤かわいるいる。 みんなきぶ ん, じゃみんな気分はどうじゃ すっきりしましまた元気モリモリやでもやでみんな一緒に倒れるなんてグランパ僕たちは一体うん全員のビーダエネルギーがかなり衰弱しておったえー、ビーダエネルギーがビーダエネルギーとは生命エネルギー精神エネルギーのこともう少し手当が遅れていたら命に関わるところじゃった ビーダーカプセルがなかったら、お前ら死んでしまうところやったんか博士、カプセルにはビーダーエネルギーを回復させる機能もあるんですね。そうじゃ、アオボン説明してあげなさい。はい。ビーダーエネルギーをアーマーから打ち出すために、ビーダーカプセルにはビーダーエネルギー増幅装置がついています。この増幅装置を応用すれば、睡眠や食事をとるよりも素早くビーダーエネルギーを回復できるのです。 ほど、博物館で。うん、外に出た時には元気がなくなってたんだ。おそらく、プラネタリウムがビーダーエネルギーを吸い取るマシンだったのだろう。はいです、グランパ。その嫌味本とやらが怪しいな。うん。そやけど、嫌味本はビーダーエネルギーなんか集めてどないするつもりなんやろ。そんなの決まってるじゃないか。何えあ、その、天才グレイボン博士が俺の代わりに答えてくれんさ。えー グランパ<笑>ーハ天才も大したことないでテレビでも見よっか<笑><笑>にゃ ついに最後の封印が解かれる時が来た思えば苦節、苦説運逆年この演説さえなかったら、少しはマシなご主人なのにな見て、ボあ、はい用意はいいの。か、いつでも<笑>今こそ復讐の時闇の石のもとに集まれし、ビー玉よ割に力を与えたまえ つにまじないめいたこと言わなくてもこのスイッチ入れればことはすむんだねいくぞしもべども進め削らせ イラシティを破壊するのだ<笑>う考えてても仕方がない博物館に行ってみよう臨時ニュースです。あビーダ博物館の展示品たちが、一人でに動き出し、街に向かっています。あ、付近の住民は、急いで避難してください。<笑>えらいこっちゃそうか、わかったぞ え, え ダークビーダーじゃ。ダークビーダー。はあ、またも専門出してからにこの。<笑>バカボン吸い取ったビーダーエネルギーを使って骨恐竜どもを操るなどというゲートができるのはダークビーダーを置いて他にない。シロボン、イアミボンを見つけ出せ。そして。えそして、やっつけるだねダークビーダーかどうか聞いてちょはい。シロボン、ホワイトゲイル出撃ラジャー チクワーよチクワー消えた やめろ な、うんだいや、お前たちはそんなところに隠れとったんかい嫌味ボン、モミデよくも俺たちからビーダーエネルギーを吸い取ってくれたらおかげで私たち死にそうになったのよああ、そいつは知らんでござまから。つまらんギャグやあんたの小話といい勝負よ。白ロボグランパが言ってたこと聞いてくださいえ、あ、ああ… 闇ボーン、聞きたいことがある。なんだ、お、お、お、お前たちはダークビーダだな恥ずかしそう。さらさあや、ダークビーだよねんって、俺も専門の名前言うて、笑われるんが落ちやで。そうね。よくぞ聞いてくれ、ジョビリ。はあ。その言葉、四百年の間待ち続けた。さしの通りを、あれこそは、ダークビーだ。 うわ気持ち悪いほんまに怒ったんかグランパー正しかったですわあ、我こそはダークビーだの戦法ダークイイヤミ姿は怖くなったけど、性格は変わらないるのに落ちといたらいつまでもやるよって。つまるところよっぽど演説が好きなんだろうあぶ<音声>ねえな、おや かない<笑>さあ来い。あおつさ来ここがお前の墓場になるのだ 証拠を見せましょうプラネタリウムでも見せてくれるのあれ俺<笑>れに逆らう者は消え去るのだ<笑> そのうちに…あなたが増えたか黒ボンさんおかげで白ボンが助かったですあ、ありがとう、黒ボン…霊は敵を倒してからだダクヤミもうお前に勝ち目はないぞ降参したらどうだ誰が降参などするかこうなったら仕方がないモミデボ最後の手段だえ い, えい 博物館の数字幕装置を作動させた。3分後にはお前ら全員バーベキューで。逃げるつもりかい？<笑>それではこれに行ていいちょっと待った。誰が待っかへえ。そのまま行っちゃうの？ヒーローは最後にカッコいい演説をするもんなのにさ。え演説それもそうだよろしい。聞かせて死んぜよう。 我らダークですや時間切れです よ, ーれてろーよし。大成功っ少しは起点がきくな。 あ あ, ああ、もみでもああの、うん、ちょっとあいや皆さんのおかげで本当に助かりましたよえお前、ダークビーダーちゃうんかいめしそうもない私はダークビーダーに操られていたんですよこれでやっと普通の生活に戻れますよビーダマは濁ってないようですでもなんだかしらじらしいです逃げ工場じゃないの と, と, と, と, と, と, とんでもないよそれではみなさんのゴンは一生忘れませんよあっゃんビルビルビーああやっぱりああ、またんかい6636件逃げるにしかずお前の母ちゃんよ鍋でへ手すってて6 6 3何がなんとやらあれ黒ロボンはいつの間に進出鬼没なやっちゃな黒ロボンさま よくやった白ロボン、えー、博士このおさも進出鬼没やなしかし勝ったからといって浮かれていてはならんぞダークビーダーはいつを取ってくるかわからんのじゃからな任せて今度は俺一人でやっつけてやるぞ博士わにもビーダーは作ったってな私もはしいみんなの後でいいですか僕もですなんだよ俺一人が不安なのかな当たり前やない みんなで「ビーだシティの平和を守るのじゃふわっとぼんやり見あてた空の色オレンジ色を気持ちはいてるブルーとれたかそっとはいたため息きとぼけた雲の形明日のこ 「毎日う アオボンにもないしの研究っていって一なんだろうこっそり研究室に忍び込んだんだけどタフを壊しちゃってさあ大変俺はお詫びの品を買おうと始めたアルバイト先で突然の事故に巻き込まれてしまう次回ボンバーマンビーダマン爆買いで撃てブルースナイパー俺たち閉じ込められたままなのか